こんにちは。ミサトオーストリッチファームです。今回は話題のダチョウ抗体についてクイズ形式で紹介しようと思います。クイズの前にダチョウ抗体について簡単にご説明します。細菌やウイルスなど病気を引き起こす原因物質のことを抗原と言い、抗原を認識し結合して働きを抑えるものを抗体と言います。 ダチョウ抗体はダチョウの体内で作られた抗体が卵へと移行それを抽出したものになりますそれではクイズを始めましょう第1問次の中でダチョウ抗体が持っている特徴はどれでしょうか1大量生産が可能2製造コストが安価3熱や乾燥に強い4生きて腸まで届く 正解は一つとは限りません。正解は全部です。従来の製法で作られる抗体とはかなり違う特性を持っています。第二問、ダチョウの卵1個からどれくらいの抗体が作れるでしょうか。1、40グラム。2 4g .4g、4グラム。3、0.4 グラム。4、0.04 グラム。 マウス一匹から作れる抗体は種類にもよりますが 0.001 グラムほどです。正解は2の4グラムです。ダチョウの卵の卵黄が約800グラムなので意外と少ないかも。最終問題、ダチョウ抗体はどんなことに使えるでしょうか。一新型コロナウイルスの感染予防二インフルエンザウイルスの感染予防三花粉症の症状緩和 4. 皮膚の日焼け・皮膚がんの発生を抑える正解はまたしても全部です夢の交代とも呼ばれる理由がわかりますねダチョウ交代クイズお楽しみいただけましたかそれではこの辺で終わります